何料理これスウェーデン料理<笑>ジャパニーズスウェーデン料理ジ ャ, パニーすごいごジャパニーズスウェーデン。 はい、あ、ヤンソスズフレッセルセっていうスウェーデンの料理を作っていきます。材料は牛乳と。まず、あ、牛乳。ええー、ってか、グラタンに必要なやつ、えっと、じゃがいもなんで、じゃがいも。えー、っと、ポテト、玉ねぎと、<笑>じゃがいもポテト一緒や。玉ねぎ。玉ねぎ。玉ねぎいるんだ。<笑>わかんないや。で、あと、チーズ、じゃがいもは。じゃがいもって今言わなかったっけ。いた、じゃがいもだいぶある。 えー、とグラタンなのでオーブンしてる間に、えー、とミートソーあミートボールミートボール使いますね IKEA で有名なやつを作りますねっはっきり言って作り方は知りません朝アンチョビも使いますねというわけでやっていこう今じゃがいもを切っております切ってないピやラーピーラーだ目さよなら目 はいあちっちゃいなんでこんなちっあ違う。ポテトにする<笑><笑>ポテトにするんだった<笑>そうだ<笑>えっとだから う, うんとポテトにするんだから縦にこうか<笑>もう全部いや、オリーブオイル雑。<笑>全部オリーブオイルでしょ<笑>雑<笑>じゃんここあ揚げるわけじゃないっしょあげるんじゃないのフライドポテトでしょフライドポテトフライしなかったらどうするのあ インカするやつですねなんかもうわけわかんないよこれポテトになるのかこれちゃんとなるべ、まあ、なんかマックのポテトもどうして揚げてるだけだしねピロリピロリピロリこう薄切りにしますね耐熱皿ですただはティパールパッタが倒れるーティパールえっとどうしようかなー200ぐらいですかで卵ンパックですね わが家あるある床でやる。あら。はーい、すごい見てカリッカリやでー。いい感じ。いい感じー。ピロリピロリ。はい、ポテト載せるんですねー。ポテト載せます。なんの音や。ごめん。<笑>めんこれで鳴らした。<笑>はい。これだけで食べたいけど逆になんか俺はこれ料理を犯しおかしてるっていうか落としめてる気がする<笑>。<笑><笑><笑>これ以上何を望むだよ。 玉ねぎですね玉ねぎ。ギザー<笑>じゃあアンチョビですねアンチョビを上に入れていきますは い, はいゴミそれゴミチーズですねこの中にチーズを入れていきます、はい、クラフトパレザンコネチーズこんなもんだライコネじゃあこれをですね君ライコネ僕ライコネ俺ライコネ 私、ライコンで あ, あんこばをおやすみますというわけでもう名前忘れましたヤンソン、ヤンソン、フェット、フェット、とッ ド, ッ ド, ッドッてて完成ーなんで完成はしないかまだだね<笑>これじゃ食べられないね、まだここからが本番ですよ はきり<笑><笑>ああ激落ち君が<笑>。